そうそう で, でった、まあ、これが通常だと土とか砂とか使うんだけど、まあ、これほらゲル。 うん、あプニプニしてる、ね、そうこれ吸水ゲルを使ってるんだけどこの、ね、ほら紙おむつとかに使われてるやつ吸、はいね、水, 水ポリマーっていうのが入っていて今こうやっててボ ロ, ボロボロボロってこうつくつく出てくるでしょ、ね、こいつに水吸わせて て, ゲル状になってそうそうそう水耕栽培みたいなことをしたっていうだけの話 ね, あ ね,、はいねまあ、これは後でねサラダにしたり天ぷらにしたりできるわけよこ れ, これどうですかそうそうそうなるほど っ、えー、と人参のヘタこうやって取っといたので、はい、こいつを使って吸水ゲルで栽培しましょうっていうそういう、はいはい、まずこれヘタ用意してってだけまあ人参のヘタですね、うん、それでねこれもさっき取っといたんだけどこれこ れ, これこのいわゆるこの紙おむつのこれあもうあの引き裂いておいたからちょっと冷ましてみてど ん, どんなになってるかうんこの何かこうこれつ使ったやつじゃないよ<笑>これ 黄, 黄色いライン<笑>違ちゃう<笑>ほらほらほ ら, ほ ら, ほら<笑> <笑>ここにさ、ほらもうこのわ綿にもうなってるわけよこれ繊維でこの、はい、こ, れこれそのものが吸水ゲルではなくてこれはもそうそ う, そう今この黒いとこ残ってる ん, ん、これはいそう。だからこれほ ら, ほらあ、だから綿がいっぱいこれこれこれなるほどなるほど、ね、だからこれをあの、うん、こんなふうにつまんでそうそうそうそうん、ちょっと足してもらって、うん、はいこんなもんでいこうじゃあ うんはい、で、これ実際に水を吸わせてみたいんだけど、はい、これも水、あの汲んどいたから、ビーカーにね、はい。で。透明だとちょとわかりにくいから、ちょっと食紅で色をつけて。もらってい い, い。あ、私入れていいですか。そうそうそう、ほんのちょっとでいいよ。はい。ほっといたんだけど。あ、ちゃんとっ。ふりふりふりふり。こうやってわかるよね。はい。これを入れるんですか。そうそう。つまんで、そうそう、つまんで。も入れてそうそう、つまんでポン。で、これどのぐらい。そうそう。で、焼きさじで、ちょん、つんつんつんってやってみて。あ、これ、これ全部全部入れちゃおうか そうですよ、ね、このうんこたいそうそうそうそうで薬きでツンツンツンってちょっと混ぜてそうさっきね60ぐらい入れといたんだけどこれをそのまま放置そうそう置いとくと、はい、割とグングングングンずンずンずンずんずんってグングングングングングングングングングングングそうそうそう ちょっと様子見てもらって数分ね。はい。もうちょどんどん上がっていくのるの見る。あ、ちょっとゴロンゴロンってできるか。かゴロンってやってみる。うん。ちょっと怖いですよ。ゴロンゴロン。あったりすよね。あ、ちょっと水が出てくる、うん水水。繊維の繊維の中にね、その水がこう保持されている状態のことですね。ね。で、これちょっと半分そっちのビーカーに写してくれる？はい。そう。半分ぐらい移して。そうで。これ高校の教科書ではね。 イオン交換雪、ね、化学の後ろの教科書で出てくるんだけどこのポリマーの側、まあ、差っていう部分なんだけどその部分にナトリウムが実はくっついていてそこに違った種類のねあの陽イオン金属イオンが寄ってくると、はい、そのナトリウムと交換するっていうことが起こるのね。はい、でその時に、えーまあ、やってみるゃ分かるんだけどこっちにね、えー、とカルシウム塩化カルシウ ム, 塩シウムそうすると融雪剤つくですねそれを今溶かしておいたので、はい、この。 とかしてそうそうそういいそれを、まあ、大体同じぐらいの量なんだけど片っぽに入れて、はい、全部入れちゃって大丈夫ですか、うんはいまあ、こっちでねん入れちゃっていいよはい入れちゃいますそう、まあ、本当は同じ量をこっちに水を加えて、はい、比較すると一番いいんだけどちょっとこうゆすってみてそうするとちょっと様子変わってくるでしょほら水が浸出してくるでしょちょっと保持されてる水がこう出てきちゃうけ ほら本当だ水が保持されてる状態ね。はいまあ、あの化学的にはそのナトリウムイオンとこのカルシウムイオンが交換されてる状態で、カルシウムが混じることで水の保持の度合いが変わっちゃうってそういう話なんだ。 これ実験室なんかではほら純粋を使ったり作るときに純粋製造機なんかでね昔はこういう樹脂を使ってイオン交換樹脂っていう純粋作ったりなんかしたのでね科学ではよくこういうのは使うんだけどもキッチンで余ったこのね大根とか人参のヘタを使ってこんなふうにして栽培してみるとまあ楽しみもまた増えるかなってそういう話ね面白いですねちなみにこれはあの1週間ぐらいええ1週間でこんな伸びるんですね こっちがね前の実験でほら作ったこの石膏のかけらなんだけどその中に、ね、アボカドの卵を入れてアボカドでいいんだよねアボカドアボカド目出ないかなと思ってなんか調べたら何か何ヶ月 か, かかるそうなん だ, だ今のところ変化はあんまり出られないんですけど、ねねねはいうん、なんか実ができるまで5年ぐらいからかるそうなんだけどね<笑>こういうのもだからこれ石膏だからそのまま庭に埋めちゃえばいいあてまあ冗談だけど ね, ねまあそんなような、はい、ね えーとまあ、水耕栽培にこんなことを吸水ポリバー使ってこんな、えー、実験もできるよって紹介でした。と、はい、いうことでね紙を持つってことすじゃあこんな感じで。ね